くらえくらえ切ってやる太陽の熱気で3回せよ月よりも冷たく太鼓の爆発だこういうのはどうだろうもっと輝かしく星を降り注げ魂を貫いてやる偽りのない意志で暴れよ魂の弾丸よこれで終わりだ魂を貫通してやる沈黙せよ冷静に慎重に見えやしないよ光の速さで輝かしい星明かりよ 限界を超えよ。空間をも切ってやる。お前を裁く魂の剣よ。試練を受けよ。一つになる時間だ。予見された運命だ。終末の時間だ。もう終わりだ。この一撃で全て消滅させてやる。天体をほとばしれ。はっはっはっはっは っ, へ っ, へ っ, っ, たにゃっはってって言ってはってやってやっとりゃっやーってやったー。 だってくらえくらえ切ってやる太陽の熱気で三回せよ月よりも冷たく太古の爆発だこういうのはどうだろう三千たる星明かりでもっと輝かしく星を降り注げ魂を貫いてやる偽りのない意志で暴れよ魂の弾劾よこれで終わりだ魂を貫通してやる沈黙せよ慎重に見えやしないよ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 太陽に目を焼かれてしまうよ私を見つめすぎると太陽に目を焼かれてしまうよはヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘたヘヘやヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ はほんはに。 熱く熱くもやしてあげれ燃やしてあげれ。 終わらせてあげるわっちゃー力加減ができなかった<笑>ちょっと強すぎたかもメラメラ燃えちゃえ炎がうごめいている火炎の流れを感じるここにしよっか<笑>驚いた動けなくするね逃げ道はない炎が僕を守ってくれるふう危ない危ないふう危ない危ない僕に指一本触れさせないよ 化身の力を見せて灰にしてやれ逃げても無駄だよ逃げても無駄だよフォックス君の底力を見せてダイオン一緒に遊ぼうフォックスちょっと手伝ってフォックスちょっと手伝って僕の魔法人が必要僕の魔法人、どう素敵でしょ手加減しないよ君一人のためにこれを使うのはもったいないけどね根源の炎で燃やしてやれ 消し済みにしてやる花火の時間だよ花火の時間だよ火傷<笑>やけど注意だよ炎の洗礼を浴びろ炎の洗礼を浴びろ全部燃やしてやるびっくりした化身の本気を見せてあげる炎のライオンよ本来の姿を見せてくれ炎のキツネよ無限の力を解放せよフォックスやっちゃえ永遠に繰り返される果てしない苦しみ。 永遠に導ーてあげる永遠の循環炎のッ骨ィだ炎のフ骨ーだサラマンダッフはーイッはィーイッフィーイッフィーイッっはっはっフィーーイっはーイッフーイっはー かもメラメラ燃えちゃえ炎がうごめいている炎がうごめいている火炎の流れを感じるここにしよっかえっ驚いた動けなくするね逃げ道はない炎が私を守ってくれるふう危ない危ない私に指一本触れさせないよ私に指一本触れさせないよ化身の力を見せて灰にしてやる灰にしてやる逃げても無駄だよ フォックス君の底力を見せてライオン一緒に遊ぼうフォックスちょっとお手伝ってフォックスちょっとお手伝って私の魔法人が必要私の魔法人、どう素敵でしょ手加減しないよ手加減しないよ君一人のためにこれを使うのはもったいないけどね根源の炎で燃やしてやる消し炭にしてやる花火の時間だよ 花火の時間だよ<笑>やけど注意だよ炎の洗礼を浴びろ炎の洗礼を浴びろ全部燃やしてやる全部燃やしてやるびっくりした化身の本気を見せてあげる炎のライオンよ本来の姿を見せてくれ炎の狐よ無限の力を解放せよフックスやっちゃえ永遠に繰り返される。 果てしない苦しみ、永遠に繰り返される果てしない苦しみ永遠に導いてあげる永遠の循環炎の真骨頂だサラマンダー準備はいいはっはっはっはっはっはっはっっ ハッハッハッタヤッタヤッタヤッタヤッタヤッタヤッタヤッタヤッタヤッタヤッタヤッタヤッタタヤッタヤタヤッタヤタヤッタヤタヤッ 手を狙いを定めて寸分の狂いもなく寸分の狂いもなく寸分の狂いもなくちょっとチクッとするよちょっとチクッとするよ惑わせてあげようか甘く見ないで甘く見ないで突風を起こそう突風を起こそう吹き飛ばす吹き飛ばすピンポイントを狙って逃がさない逃がさない香り高き罠だよ幻惑の果てに待っているのは死 だだけだ百発百中百発百中風の歌を風の歌を風が鳴いている響き渡れ軽やかに風に乗って風の精霊直伝のジェスチャーだよもっと早く暴風の力で暴風の力で暴風の中へ暴風の中へおっと風が起こっているみたい。 心地いい風じゃないからね心地いい風じゃないからねちょっと力を貸してくれない真の風の力を暴風は気まぐれだよ暴風は気まぐれだよ一掃しよう風と共に去れ泣きわめけ泣きわめけ突風に飲み込まれろ突風に飲み込まれろ目を覚ませ目を覚ませ起き上がれ起き上がれ風の精霊が目を覚ました 起こしちゃってごめんね。風の流れに身を任せて、風が守ってくれるだろう。風の加護で、風が導いてくれるだろう。すべて吸引してやる。突風。発射突風。発射強風に巻き込まれ注意だよ。 てっはっはってってっやっやっそりゃそりゃけってぅてぅけってぅてぅけってぅてけっててけって狙いを定めて狙いを定めて寸分の狂いもなく寸分の狂いもなくちょっとチクッとするよちょっとチクッとするよ 惑わせてあげようか。惑わせてあげようか。甘く見ないで。甘く見ないで。甘く見ないで。甘く見ないで。いで風の精霊気まぐれすぎて困ってるよ。風の精霊気まぐれすぎて困ってるよ。タップを起こそう。タップを起こそう。吹き飛ばす。吹き飛ばす。ピンポイントを狙って。ピンポイントを狙って。逃さない。逃さない。逃さない。香り高き罠だよ。 原惑の果てに待っているのは死だけだ原惑の果てに待っているのは死だけだ百発百中百発百中風の歌を風が鳴いている響き渡る響き渡る。軽やかに風に乗って風の精霊直伝のジェスチャーだよ風の精霊直伝のジェスチャーだよもっと早くもっと早く暴風の力で暴風の力で暴風の中へ暴風の中へ おっと風が起こっているみたいおっと風が起こっているみたい心地いい風じゃないからね心地いい風じゃないからねちょっと力を貸してくれない真の風の力を暴風は気まぐれなのいっそしよういっそしよう風と共に去れ泣きわめけ泣きわめけと風に飲み込まれる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 まあ、こんなのかけなくても大丈夫だがな。まだ終わっていない。闇が、染み渡っていく。暗い暗いもう遅いもう遅いつまらない動きだな。愚かな。ふんとた闇の眷属よ。目を覚ませ。闇の中で目覚めよ。暴れろ。食いつくせ。避けられやしない。動くな。隠れる場所はどこにもない。死の揺りかごへ。幕が上がる。闇の旋律を感じよ。 耐えられるかな影の真の力を見せてやろう影から逃げられると思うなもがき苦しめ身の程を思い知らせてやるかくれんぼの時間だ闇の分身よ起き上がるここだついてこれるかな闇の中であがけ飲み込んでやるぬるいなあともなく消してやる消滅せよ死よ迎え入れよはっはっふったはったはっはっは っ, は っ, は っ, は っ, はっへっ やったー<笑>影っ飲まれろはっばっかだなレベっが低いな覚悟した方がいいぞああこの力だまあこんなのかけなくても大丈夫だがなまだ終わっていない闇っ染みていくっはっはっはっい。っいもう遅いっはっはっはっはっ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 隠れんぼの時間だ。闇の分身よ。起き上がれ。ここだついてこれるかな闇の中であがけ。飲み込んでやる。ぬるいな。跡形もなく消してやる。消滅せよ。死を迎え入れよ。はっ、っけやっっはっはっは。 っヒリヒリンどこみてんだ 油断したら大変な目に遭うぞ油断したらすぐ足をすくわれるぞ稲妻よりも早くどう海水の足はちょっと冷たいかもねヒューヒュー波に乗って涼しいはは<笑>一掃しちゃえいっけ逃げ場はないぞ湧き上がれヒュー登れ登れ全部ぶっ飛ばすヒュー降りるよ ほら、上だよこれが、稲妻の力だ集めて、発射これはしょっぱいよバッシャーンドケドケ水しぶきに注意海味パンチ全部飲み込んじゃおうっと派手に打ち下ろす頭上注意霹靂のごとく喰らえぶっ飛ばす粉々にしてやる でっかいのが来るよはいどん、ドーンクジラの餌になれ溺れちゃいなお前の相手は、俺じゃない太古の稲妻よいっちょ暴れてみよっかなよーし力がみなぎる稲妻と一つになって全身がビリビリするなぁちびるなよ深海の王様のお出ましだ食い尽くせガブッといっちゃえいたよ いでよ雷神の槍ちょっと眩しいかもよ怒涛の勢いで稲妻に乗って稲妻と共に暴れてやるぜはっはっほっほっふっふっやフヤはっはっほっほっふっふっやフヤはっはっほっほっほっおらーこれはーはっ手や手やややとりゃーとりゃーおらー これでもくらえちょっとヒリヒリするぞパンチどこ見てんだ油断したら大変な目に遭うぞ油断したらすぐ足をすくわれるぞ稲妻よりも早くどう海水の味はちょっと冷たいかもねふぅーひゅー波に乗ってすっつしー。一掃しちゃえ行け逃げ場はないぞ湧き上がれひゅー登れ登れ 全部ぶっ飛ばすふう降りるよほら上だよこれが稲妻の力だ集めて発射これはしょっぱいよバシャーンどけどけ水しぶきに注意海味パンチ全部飲み込んじゃおーっと派手に打ち下ろす頭上注意霹靂のごとくくえー、ぶっ飛ばす粉々にしてやるでっかいのが来るよ ドーンクジラの餌になれ溺れちゃいなお前の相手はあたいじゃない太古の稲妻よ一丁暴れてみよっかなよーし力がみなぎる稲妻と一つになって全身がビリビリするなちびるなよ深海の王様のお出ましだ食い尽くせガブッといっちゃえいでよいでよ雷神の槍ちょっと眩しいかもよ怒涛の勢いで稲妻に乗って 稲妻と共に暴れてやるぜ <Radio> <formular> あってややあってややあってやあってや光の力で、受け止めろ一歩も引かない準備はできている準備はできている私がお守りします倒れない倒れない女王のために輝かしい光を輝かしい光をここに集まってください一緒なら怖くありません 絶対に引かない絶対に引かない切ってやるシグナス騎士団のために殲滅しよう入れよ魂の盾よ光よ私に力を精神集中闇に立ち向かう闇に立ち向かう前進する私を止められやしない私の全てをかけて揺るぎない意志で必ず守ってみせる必ず守ってみせる私の盾は、決して壊れません光よ 闇を照らせ我々の勇気を込めて魂の光よ魂の光よ光の剣を受けよ共に進みましょう共に進みましょう私は、シグナス騎士団を守護する盾だ